次は、ネットワークサービスとその構成というお話をします。で私たちがネットワークを使うのは、メッセージを送るなど、何か役に立つ機能を使うためですね。でネットワーク上でこのような機能を提供するもののことは、ネットワークサービスと呼びますで。ネットワークサービスはどういう形で提供されていますかね通信を行うためには、互いに通信する2つのプログラムが、あちらとこちらで通信ができないでい。 例えば、えー、私のマシンはこっちにあります。で、えー、向こうのマシンと通信するということは、お互いのマシンが協力してやり取りしないとできないじゃん。これはどうなったでしょう。で、特に、ね、こっちらというのは私がいるところなんので、まあ、私ここで、えー、これを使ったわけですから、それはどうにでもなんですけども、向こうはどうしたらいいか。難しいですね。この問題に対する一つの解はですね、プログラムを2種類に分けるんです。 サーバーというのは、えー、サーバーサービスを提供するマシンで常に動いていてサービス要求があるまで待っていてサービス要求が来たらば何かこうやり取りをしてくるいつも動いてるのがサーバーこっちはクライアントクライアントは、えー、自分のところにあってサービスを受けたいというだけで動かせばいいんです だって私が使いたいときに私が動かすんですから、それで構わない。これの、このやり方をクライアントサーバー報復と呼びます。で、えー、クライアントサーバー報復を使うと、どうやって2つのマシンを用意するのという問題が自然に解決されます。また、このサーバーというのは常に動いていて、例えばデータベースみたいな大きなものを維持したり、管理したりので、えー、まあ、共有の重要なデータはここに置いておけばいい いう形で使うこともできます。ですから、まあ、クライアントサーバー方式は、ネットワークの初期から現在まで、その、ネットワークサービスを提供する上での標準的なやり方なわけです。で、さらに詳しい図はここにありますけれども、えー、サーバーマシンというのは大きいマシンが一台で手に、ね、動いているので、たくさんの人がそれぞれの必要 a のためにクライアントを起動して、えー、まあ、接続するので、たくさんのクライアントにサービスするというのが、まあ、普通なわけです。 こっち側ローカル側、私の手元側、向こうはリモート側です。で、一つのマシンで複数のサービスを提供するということもあるので、えー、クラウントマシンで、まあ、特定のサービスを利用するのに、相手側のどのサービスと、えー、接続しますかというのを、ポート番号と、まあ、ポート番号ですね。えー、例えばこれ80とか、そういうの 決まった番号で接続すると、ワールドワイドウブのサーバーが出てきますとか、ね、決まってるんですね。ええ、このポート番号を使って、ええ、サービスを接続するというのが、まあ、普通のやり方になります。ところでですね、今、クライアントサーバー方式の話をしたんですけども、のクライアントサーバー方式ではない構成のネットワークサービスもいくつかあります。これは、ピピアアツー P2P ピーピーピーと呼ばれます。これはですね、特定のサーバーはなくて、 各プログラムは対等な立場で通信します。ですから、まあ、草野の報復でお互いにやりとりするというふうに考えたらいいと思いますね。代表例として、ナップスターとかウィニーとかスカイプとか、今ではちょっと違ってきているところもあるんですけども、いずれも草根 の, の通信でいろんなことができるというのは有名です。で、この報復はですね、どっか一箇所に皆がアクセスすると、まあ、サーバーが混むんですね。 P2P はそれが起きにくいので、えー、みんなバラバラに勝手にローカー通信しますから、だから負荷の集中を避けるということが、まあ、特徴なわけです。ただ、管理がめんどくさいとか難しいので、ちょっとそういうところの難しさはあります。また、ウィニーとかは、まあ、このどこにも集 中, 中的な場所がないということを利用して、その不法なコンテンツの配布とかに悪用、まあ、されたので、それで有名になってしまったという面もあります。